皆様、本日は PyCon j p 2 0 2 2にご参加いただきましてありがとうございます。この部屋ではまもなく14時50分から次のトーク、クラウドランド、クラウドランドファスト API でチャットボットをミニマムスタートしようが始まります。この部屋のハッシュタグは、PyCon JP アンダースコア4です。感想や気づきなど、ぜひハッシュタグをつけてツイートしてみてください。続けて、Zoom でご参加いただいている方にご案内です。 2日目の後半ということで慣れてらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけれども、発表前に Zoom の操作の練習をいたしましょう。質疑応答の時間で Zoom の挙手の機能を使う予定です。Zoom の画面の下の参加者のボタンから挙手をすることができます。操作に慣れるために一度皆様挙手をしてみていただけますでしょうか。ありがとうございます。多分昨日やってた時より挙手のスピードが皆さん速くなってらっしゃいますね。 皆様、挙手ありがとうございます。それでは、おろしてください。トーク中ですねあの、Zoom のチャットに質問や感想を書いていただいて構いません。続けまして、YouTube ライブで見ている方を含め、全体にご連絡です。この部屋のハッシュタグは、パイコン JP アンダースコア4です。感想や気づきなど、ぜひハッシュタグをつけてツイートしてみてください。 またこの後本日8月29日土曜日18時15分から開催予定のオンライン交流会パーティーで飛び込み LT を募集しております。まだ枠があるようですので、公式ブログの方にあるリンクか、今、ズームのチャットの方にある LT 参加要項といったリンクの方から応募いただくことができます。オンライン交流会に参加予定の方、ぜひともご応募ください。 はい、それではお時間遅刻になりましたので、竹、えー、井さんの発表を始めていきたいと思います。えー、タイトルは、クラウドランとポスト API でチャットボットを皆ニマスタートしようです、えー。発表時間は質疑応答を含めまして30分間です。えー、発表前にマイクテストを兼ねまして、スピーカーの方に読み上げ事項を読み上げていただきます。竹井さん、読み上げ事項は今お手元に用意できていらっしゃいますでしょうか。はい、できてます。はい、ありがとうございます。 それでは読み上げの方をお願いいたします。これ、画面共有先にやった方がいいとかありますか画面の共有はしないで結構です。そのまま読み上げていただければ大丈夫です。はい。えー、っと、じゃあ、読み上げ事項読み上げます。えっと、私の名前は武井和也です。発表のタイトルは、クラウドランとファスト API でチャットボットをミニマムスタートしようです。発表資料、発表説明は日本語です。発表資料は、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 準備はよろしいでしょうかはい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。それではトークの開始お願いします。皆様、滝井さんは拍手でお迎えください。コメントにパチパチパチ、とお願いいたします。ではよろしくお願いいたします。はい、えー、では、これから始めます、えー。クラウドランとファスト API でチャットボットをミニマムスタートしようという発表本日、本日やらせていただきます。よろしくお願いします。えー、っとじゃあ、細かいイントロの部分からまず先にやらせていただきます。 えっと、今回のお話のお題なんですけれど、えっと、全体として、えっと、Google のクラウドラン上に、Fast API をベースにしたウェブアプリケーションとして、えっと、Slack で使える簡単なボットを提供するという話をやっていく予定です。 でえー、と話の構成上、細かい、えー、と上と下の話、ちょっと少なめに一応するつもりでいて、えー、とこの真ん中のファスト API をベースとしたウェブアプリケーションを、スラック向けにどうやって実装していくかの例というのが、えー、とメインの話になっていく予定です。 というわけで、私の自己紹介なんですが、改めて私、竹井和也と言います。現在、リクルートグループの会社の、グループ会社の二次ボックスという会社で、主にサーバーサイドやバックエンドインフラ系のエンジニアをやってます。ツイッターや GitHub では、 アットタケイというアカウントでツイート等をしているんです、えー、しています。えっ、ー、と、ちょっと資料の公開がギリギリで、ちょっとデプロイが間に合わなかったので、えー、と後日、えーと、このアカウントでハッシュタグ、えっ、ー、と、p y h o n JP アンダースコア4のハッシュタグをつけて、後ほど URL を貼る予定でいます。えー、で、実際に、えっと、社内ではあまり Python のコードは書いてなくて、えっ、ー、と、社外では、えっ、ー、と、スフィンクスの拡張ですね。 スフィンクスの G タグを設定するものとか、スフィンクスを使ってプレゼンテーションツールを作るみたいな、そういったスフィンクスの拡張とかの、えっと、小さいオープンソースのソフトウェアを書いていることが多いですで。今回の発表資料も、も、えっともとリビル JS をスフィンクスのレストラクチャーテキストで書けるスフィンクスリビル JS で書いています。でで一応 まあ、簡単な分析なんですけど、えー、と今回、ミニマムスタートを主眼にしているんですが、細かいセキュリティ運動を含めた一部の実装意図的に省いたりしてます。であと、今回、えーと、ほとんど会社で書いたことは何もしてないので、基本的に個人の発表です。個人の思考性めちゃくちゃ含んだ、まあ、個人が好きに作ってみた結果みたいな話をする予定です。はい えー、というわけで、えー、とまず一番最初の前段として、えー、とスラックのチャットオプス事情みたいな話を簡単に前段として書きます。説明しますね。えー、とスラックは、まあ、もちろん普通の皆さん、えー、と今回も Python, Python JP Fellows っていうャンスラックのワークスペースで皆さん入っている方ともいると思うんですけれど、えー、とスラックはチャットツールなので、えー、ですけれど、えー、とチャットをベースにしていろんなオペレーション、チャットオプスができるようになっています。 えー、よくある、まあ、スラックでチャットオフィスを実現するときに何があるかっていうと、まあ、大きく分けて3つですね。まあ、スラックボットやワークフローを、えー、サードパーティーのスラックのアプリケーションで各種カスタムインテグレーション。でスラックボットやワークフローは、えー、とスラックが標準で提供している機能で、まあ、簡単な、すごくシンプルなコラボレーションをするのに向いてるやつなんですけど、まあ、そんな細かいことができないって感じですね。 で、スラックボットだとちょうど少し前に、スラックのパイコ o n JP フェロー の, あの JP2020 ランダムのチャンネルで、あの、おみくじっていうスラックボットが動いてました。なんか多分おみくじでランダムでき大基地から基地まで、おみくじをしてくれるような、ランダムで反応するようなポストをしてくれるようなボットみたいなのが作れます。で、今度サードパーティーのアプリ。これはスラックではなくて、えっと、スラック と連携できるようなツールを提供している会社とかがまあ提供しているスラックの連携ツールで、例えばまあ自分が普段使っているのだとこの辺りになるんですけれど、Google カレンダーみたいなののアプリを利用すると、Google カレンダーと連動して当日朝に今日の Google カレンダーの予定はこんなのがありますよとか、当日の予定になったらあのスラックのステータスで今ミーティング中みたいな表記ができるような。 便利なコラボレーションができたりします。あと、皆さんも使ってそうなのが GitHub とか BitBucket の, あのいわゆるソースコード管理ツールの issue プロリクエストの連携とかですね。で、えーとまあ、当然この辺は、えー、と企業とかが提供しているものでこちらで何かをするわけではないので、えー、と本日の本お題はここですね、えー。各種のカスタムインテグレーションの類です。で実際自分、SlackBot、えー、と, とかワークフローでできないこと。えー 同じ社外、他のサービスを利用するにしても、その、スラックの提供されているアプリが提供していない機能みたいなのを自分で作りたいときは、どうしてもここですよね。えー、で、今回の、えー、スラックボットの主眼として今回用意するのは、えー、とスラッシュコマンドです、えー。スラッシュコマンドのみを今回、一旦焦点にやってますで。なんでスラッシュコマンドをの話にするかというと、えっ、ー、と、 普通にカスタムインテグレーションの類は、まあ、スラックをトリガーにできたりするものなんですが、えっと、結構なんかスラッカーのボットクライアントとかのライブラリーを使うまでもなく、HTTP リクエストのみがトリガーになってたりするので、あのアプリケーションの実装がすごい楽なんですね、これ。で、あと、プラスアルファであのスラッシュコマンドの中身の一部として、ウェブフックを含んでたりするので、んえー、と単純なプル向こうの アクションに応じてすごい細かい制御ができたりするのに今向いてるのと、えっと、単純なカスタムインテグレーションとして単体でも用意できるのと、えっと、自分でアプリ、スラック向けのアプリを作るときにその中にスラッシュコマンドを含めることみたいなのができるので、ミニマムスタートにちょうどいいっていう理由で採用してたりします。でスシュ、スラックコマンドの話を簡単にすると、スラッシュから始まる、まあ、コマンド定義してして、 アクション実行できるようなものですね。多分皆さんのところでもまあ使えると思うんですけど、よく普段使っているのだと、あのスラッシュのフィードとかで、RSS フィードを使ったり、えー、っとリマインダー機能を使って、ポストリマインドをしたりするみたいなことができますね。あとは、スラックのチャンネル操作そのものとか。で、じゃあ実際にこれを、これからカスタムでアッ、えー、自分でスラッシュコマンドを作っていくわけなんですが、スラッシュコマンドの仕組み、 どんな仕組みで動くかというと、まあえー、とコマンドをまあスラッシュ上で定義して、えー、じゃあこのスラッシュコマンドが定義されたら、どこに URL をにリクエストをすればいいかの指定をしますと。で、そのままそのリクエスト、えー、実際に ス, スラッシュコマンドが実行されると、この URL にリクエスト、まあ、ポストもゲットもあるんですけど、リクエストが行われて、えー、その URL が用意されているサーバーは、えーと 一応向こうのスラッシュの指示によって3秒以内にレスポンスを返してくださいというふうになっています。で、えっと、3秒以内に返したレスポンスの処理に応じてメッセージを表示したりしなかったりみたいな形をしています。で、自作でスラッシュコマンドを実行しようとするとこんな感じですね。えっと、レスポンスボディの中身によっていろんな挙動がスラック側でちょっと変わるんですけれど、えっと、空のボディを返す。 だだけだったらまあ何もしない、えー、ただのプレーンテキストをレスポンスすると、本当にそのプレーンテキストがそのコマンドを実行した人宛てに表示される。で、えーと、JSON も一応投げられるようになってて、JSON を向こうが受け取ったら、その JSON を、えー、とインカミング Webhook と同じようなデータ構成で、えー、いろいろ処理してくれます。これ、どんなふうな JSON になってるか、後ほどの実装例で紹介します。 でスラッシュコマンドのリクエストをしたときに、フ、えっと、ラッグから来るリクエストのポストパラメータって結構、むちゃくちゃいっぱいあるんですけれど、えっと、ちょこちょこ、えー、本当にごくごく一部だけバスしたのがこんな感じになります、えっとま。チームの名前も受け取れるので、例えば複数のチームに全く同じ URL を指定しても、あのどこのチームのどこのチャンネルから来たかっていうのは全部わかるようになっています。 あとは実行ユーザーもわかるので、えーと、誰からがしたかっていうのは一通りわかるようになっててと、スラッシュコマンドのコマンド自体もあるんですけれど、スラッシュコマンドの後ろに塗った引数が全部丸ごとテキストとして送ってきてくれます。URL も好き。えー、レスポンス用の URL はこういうふうに結構いろいろなもうパラメータが来てくれますじゃあちょっと次いきます。 えー、その辺の話をローカルで開発するわけなんですけれど、えー、と今回のローカルの開発の基本構成自体は、えー、Python の 3.8 系で、えーと、ちょっと後々のクラウドランドデプロイ周りの関係もあ、あと自分の個人的な興味で、あのえー、とポエトリーでパッケージ管理的なことを今しています、えーで。で、ローカル開発が結構メインになってくるので、えー、englock っていうサービスを使うことが多いです。で エクこれ何かっていうと、簡単に言うと、ローカルホストと外 部, を外部公開をできるようにするようなサービスですね。でこれ、HTTPS の URL も指定可能なので、たまにあの動作確認用の URL として一時的に何かを公開したいときとかに、こういったサービスを使うと、の割と簡単にえ動作確認ができて便利です。でこんな感じで動きますね。えっと えー、HTTP の8000っていうふうに指定すると、えー、このランダムな URL が払い出されて、えー、ここのリクエストは全部自分のローカルホストで動いているサーバーの8000番ポートにすべて流れてくる。で、この こ, こでサーバーが動いてたら、そのままこの URL のレスポンスとして返ってくるというふうになってます。 でまあ、ちょっと無料プランだといくつか制約があったりするので、あのまあ、本番環境で使うには有料プランを使いましょうって感じになります。えー、特にあのコマンド実行のたびに公開 URL が変わっちゃったりするので、えーまあ、基本的にはまあ無料プランはお試し、じゃあローカル開発限定みたいな感じになります。で、ここからじゃあ実際にコードを書いて進めていく手前として、じゃあ Fast API でスラッシュコマンドを作るのが今回の本題です。 えー、ファスト API なんですけれど、えっ、ー、と、まあ、Python 製の Web アプリケーションフレームワークです。えっ、ー、と、名前の通り、これ、高速な Web サーバー向けですね。なんか、いくつか触ってて。のフレームワークで、えっ、ー、と、Starlet っていう、小豆のフレームワークを土台にしてて、あと、内部のルーティングや処理とかで割と何も考えずに、Async や Await の構文が使えるのが、えっ、ー、と、便利な点です。えっ、ー、と、 アズギ運動の話なんですけれど、ちょっと今回はこの中ではその細かい説明は基本全然できる時間は取れないので、えっと、2校ぐらい前のセッションで、アズギの概要という投稿をしていらっしゃる方がいましたので、そちらのアーカイブなどをご参照ください。で文法的にはえっとフラスケはボトルっぽいので、多分この辺りを普段触っている人からしたら、割と特に何も考えずにすんなり使えるんじゃないかなと思います。 でミニマムなメインパイ、ドットパイ、いわゆるファスト API のアプリケーションの構成なんですけれど、普通にインポートをして、いわゆるデコレーターですね、ルーティングの。アプリケーションのゲットでルーティングをしたときの関数に応じて、リターンの中身が、例えば JSON のメッセージとハローワールドみたいなものであったら、これを普通に JSON オブジェクト、アプリケーション JSON のコンテントタイプとして返してくれます。 で、えー、パトミン、まあ、フラスクとはあまり変わらないとは思うんですけど、ちょっと後ほど比較ペの、えー、ソース見てみましょうと。で、実際にそのサーバーを使うときは、えっ、ー、と、私の場合は、えっ、ー、と、指コンっていうアツキサーバーを使っています。あこれはあの、ファスト API のチュートリアルとか出てくるやつですね。で、使い方も指コンで、そのソースドット、このアプリ実行した後に、実際にリクエストすると、先ほどのソースみたいなものだと、 こんな感じにメッセージハローワールドでアプリケーション JSON っていう、まあ、コンテンツタイプが勝手についてくるって感じです。で、これがさっき言ったあのフラスクとファスト API の比較なんですけど、あのなるべく似せた、意図的に似せて書いてるっていうのもあるんですけれど、まあ似てますよね、めちゃくちゃ。多分この辺やっぱりおかげ、この辺のおかげですごくあのフラスクを書いたからファスト API を使ってみるっていうのが割と簡単に 移行で、きたりすするのかなと思いま Fast API の中でもいくつか結構機能があるんですけれど、えっ、ー、と、ちょっと今回の話で使えそうな機能の1個として、あのクエリパラメータとかのバリデーション、あクエリパラメータの定義ですね、みたいな機能があって、例えば今回だと、この例だと、GetItems っていうメソッドに、えっ、ー、と、P っていう引数で型イント、 でイコール1という形で、えー、と引数が定義されているんですけれど、Fast API って、えー、とタイプヒンティングかなりがっつり使ってて、えー、とここで特にあのデフォルト引数1でイント型っていうふうに定義した場合、Fast、えー、リクエリパラメータのリクエストの時にあにちゃんとイント型として解釈できるかっていうのをちゃんとバリエーションして、えー、とそこの関数の外でバリエーション バリ エ, ートエラーが起きたら、もう即、えー、エラーレスポンスを返すっていう風に、えー、してくれてます。これは他のなんか JSON の方だったり、あのフォームだったりでも同じで、このによって、その中のルーティングって結構その、このリクエストに来た時に本質的にやりたいことの実装だけに集中できるっていうメリットがありますね。えー、と実際にこんな感じですね。さっきのソースだとあの、 えー、p が3っていうイント型だと普通に変えるんですけど同じ3でも3っていう英単語だとアンプロセッサブルエンティティということであの、えー、タイプがインテージェじゃないっていうふうに怒られるっていうのが、えー、とこのソースだけで実行できるようになってます。 で、その他、えっ、ー、と、ファース API 結構基盤になっているスターレットコミュニティで結構いろんなことができますね。で、これは後であの参考資料で最後の方にリンクだけ貼るので、後ほどこれはスライド公開したときにあの、そこから参照していただければと思います。で、えー、次、じゃここからじゃ中身のチャットボットルのローカル開発の本題のところですね、えー、もっと作りましょう、えー。フォルダ構成なんですけれど、あのこれだけですね、今回。 えっと、本当にミニマムスタートが主眼なんで、やることは本当に現状、細まあ、単ま短機能がメインですので、えっと、実際のソース自体はチャットボット .py というファイル。で、Poetry を使っているから p y ロジェクトトムとえっと自動生成をインストール時にされる p o e t r y l o ックがいる。えっと、この3つだけで動くんですけれども、まあ、下2つは先ほど言ったとおり、えっと、ウィザードを従って作成したり自動生成されたりするので、この後出てくるのは、えっと 1個だけ出てくる p y プロジェクトのの創ス以外は全部チャットボット p y の Python のコードしかこの後ー出ません。p y プロジェクトトムルの中身ですけれど、今回使っているのは、えー、と FastAPI と y o u b i c o これはそれぞれ、まあ、フレームワークとサーバーなんですけれど、ちょっとさっきの話から出てこなかったのだ と,、えー、と Python マルチパートですね。 これはあのファスト API のチュートリアルやドキュメントにも出てくるんですけれど、えっと、ポストのリクエストって基本、えっと、ファスト API ジ JSON ベースで受け付けたりすることも多いんですけれど、もしこれをフォームベース、いわゆるマルチパートフォームデータのコンテントタイプで受け付けたりするときには、このラ イ, ラ, ライブラリが追加で必要になってきます。えー、というわけで、ミニマムなチャットボット的なものがこれですね。 えっ、ー、と、ファスト API でスラッシュコマンド、ハロー。えっ、ー、と、テキストとユーザーネームが引数になってます、今回は。えっ、ー、と、これは先ほど出てきたあのスラッシュコマンドのポストパラメーターを使っているものなんですけれど、えっ、ー、と、ポストパラメーターの場合は先ほど言ったマルチパートの形式なので、あのこのフォームっていうデフォルト引数を用意してあげる必要があります。逆に、のこのデフォルトのフォーム引数をフォームとして用意してあげると、えっ、ー、と、 引数の名前がテ キ, テキストだったら、勝手にあのポストのボディからテキストを見つけてきて、あのちゃんとストリングス型か、えー、必要、あの必須だった場合は、えー、存在するかを自動でチェックしてくれて、NG だったらもう先ほどと同じようなエラーを返してくれます。えー、っと、で、実際にローカルとかで動きを確認するとこんな感じですね。テキストとエグザンプルをすると、まあ、ハローアットだけ、アイレシブドエグザンプルなんですけれど、 これ、まあ、ローカルでこれ自体はそんなに難しい実装ではなくて、動作確認もする必要が、まあ、簡単だったので、じゃあ、これからこれを実際に動かしてみましょうって感じになりますと。で、これはスラッシュコマンドを実際に登録して、コマンドと URL の組み合わせを登録したら準備完了って感じですね。それでちょっと、えっ、ー、と、デモしますと。えっと、今どっちだ。今。 今ちょうど上がエングロックがずっと動いてて、下でファスト API のサーバーを動かしました。で、ちょっとでしよう。ここにあのちょうど動作確認を兼ねて、自分で作った p y コ o n の自分のチャンワークスペースなんですけど、ここに Hello, PyCon JP とクラッシュコマンドを実行すると、Hello,、えー これ自分のアカウント、自分マイセルになってるんですけど、マイセル IUCV の PyCon JP と出ました。というわけで、これで1つ小さいボットが1つスラッシュコマンドができました。で、じゃあ、これだけだと。 あんまり面白く実際作る側も面白くないので、もうちょっとだけチャットオプスっぽいことをしましょうということで、えー、と 今, 度今回、私あのインフラよりエンジニアでよく使ってるんですが、ディグコマンド、いわゆる DNS の問い合わせをツールするツールですね。えー、これを、えー、とスラッシュコマンドで使えるようにしてみてます。 で、例えば、えっと、あの、先ほどの場合だと、えっと、スラッシュハロー、えー、適当なワードだったのに対して、今度はスラッシュリグ、エグザンプルドットコムって流れたら、上のようなテキストを出してあげたい。みたいなことをちょっとやってみます。えー、で、先ほどのソースとさほど変わってないんですけれど、今回は、えっと、DNS Python っていう、その Python の p u r p y t h o n で DNS ライブのクエリ問い合わせとか全部 うまいことやってくれるそうライブラリがあるので、それを使いつつ、一旦今回は、えっと、エーレコード、普通の IP アドレスを返すだけのエーレコードの難易度を取ることに限定した、えー、スラッシュコマンドですね、これが。で、DNSUDP でまあ 8.8.8.8 もここも同じです。とりあえず一旦たん Google の, あの DNS を使ってます。で、これを実際にローカルでもう動くんですけれど、実際に動かすとこんな感じになります。えー、っと、 それはまあ普通にテキスト、今回、さっきと違って、今回、あの誰が登録したか 一, 一切考慮しなくていいので、一旦テキストだけですね。で、レスポンスを返してくると、あの正しく DNSPython が取ったクエリレコードに応じて、えー、となんか長いテキストが入ってるんですけど、ちょっとこれ、分かりづらいんで開業したものがこれですね。 えっ、ー、と、example.com の問い合わせをした結果、えっ、ー、と、まあ、IP アドレスが9 3 7 8 4 2 1 6 3 4という、あの、さっき直接 DIG をやったときの例と同じ感じが出ています。で、これあの、スラッシュコマンドって、ただ問、課題が一個あって、あの、スラッシュコマンドの使用でちょこっと説明した通り、あり、3秒しか猶予がないんですね。あの、正確には3000秒以内に何かしらのレスポンスを返してくださいって言われています、スラッシュコマンドは。 ので、えっと、例えば、もし、クエリとか DNS の問い合わせをしている途中になんか何かしらの原因で3秒かかったらどうしよう。あ正しくネットワークが生きている前提で3秒以上かかってしまったらこれどうなっちゃうんだろうという話になります。えっと、ちょっとまあ DNS だとさすがにあんまりないんですけれどで。ちなみにこれを実際に3秒途中でアウェイトするだけのものが用意はしていて、 えっと、dig.com。途中で裏で3秒動いてるんで、タイムアウトしちゃいます。で、えっと、タイムアウトしちゃう と, と、タイムアウトをしてしまうとあの、仮にそのタイムアウト終わっても頑張って、こちらのレスポンスを返しても、ストラックが一切受け付けてくれないので、 あの3秒以内に何かしらを返す、えっ、ー、と、猶予が、えー、何とかしないといけないと。えー、いけないんですが、えっ、ー、と、ここで出てくるのが、えっ、ー、と、バックグラウンドタスク機能ですね。あの、ファスト API の中に標準提供されている機能で、あとレスポンスの、レスポンスは別に、あの、バックグラウンドオブジェクトにそのまま処理丸投げ異常して、 えー、とレスポンスをさっさと返して、あの本来裏でやりたい処理を裏でやらせるみたいなことを、ファスト API 単体標準で実装できるようになっています、えー。例えば、えー、今回の例だと、先ほど出たあのネームの取り合わせはクエリ DNS っていう関数に別定義されて、実際のスラッシュコマンドの方は、新しく増えてるのはこれですね、バックグラウンドタスクズ。えーと フォームと同じで、この型で引数用意してあげると、ファスト API は勝手にこのオブジェクトを投げてくれるようになってます。で、実際にアドタスクという形で、裏でクエリ DNS やっといてくださいという異常をするだけして、リクエストされたルーティング本体やレスポンスで、ただの空のレスポンスを返します。で、最初のスラッシュコマンドの挙動の説明でちょこっと出たんですけれど、空のレスポンスを返すと、とりあえずスラッシュは 安心した上で、特にあのレスポンスがな中身はないから何もしないという挙動をしてくれます。で、さらに、えっと、スラッシュコマンドの中にあったあのレスポンス URL、この中身はあのインカミングウェブフックの専用の URL をじ毎回毎回作ってくれるので、あ例えばこのクエリ DNS の中で、実際に問い合わせを行って、スラッシュ で、組み合わせが問題なかったら、その URL を使って同じようにレスポンスを返すということができます。こんな感じですね、図解すると。トリガーして、とりあえずレスポンスを返して、裏で処理を回してしまう。で、実際にこの裏で動いているバックグラウンドプロセスが Webhook ブブとしてポストする感じになっています。で、これ が個人的に好きで使って便利なんですけれど、これはあのエージング IO のイベントループ上にあの処理流すだけしか基本してないので、例えばその非同期処理でよくあのジョブ級に渡して何かをしないといけないみたいなことが基本的にいらないんですね。で、追加で何かライブラリを増やさなきゃいけないとか、その追加でなんか旧サーバーを用意しないといけないとか、そういうのは基本なくて。 一応サーバーが生きている限りバックグラウンドでとりあえずやってくれるという便利なものになっています。で、これを一応作ると、これ今、えっ、ー、と、これでしょ。で、ででいくえっ、ー、と、 これがちょっと見えてるかわからないですが、えー、とここであの、さっきほど出たような5秒間だけちょっとずっと上としてからクエリなきて疑似サンプルですね。でじゃあこれに、えー、とバックグラウンドで動いているアプリケーションこれに切り替えて、じゃあスラックをやってみましょう。じゃあちょっとせっかくなんで今回は PyCon JP。DigPyCon JP をします、えー。数えます。1、2、3、4、 5, 5秒、あ、帰ってきた。よかった、よかった、えー。というわけで、えーと、スラッシュコマンドの3秒制限をくぐり抜けて、えー、と5秒の遅延でもちゃんとあのスラッシュコマンドとして、結果をレスポンスできるように、これでなりました。こうすることで、えー、とある程度、処理が、重い処理が裏で走る必要があっても、スラッシュコマンドとして、安定的に動作ができるようになって、まっとうなミニマムチャットボットができましたって感じですね。 えー、っと結構時間を使っている、えー。はい、5分ですね。はいえー、でこれ実際、クラウドランで運用する必要があるんですけれど、えー、していくわけなんですけど、クラウドラン、えー、コンテナ化されたアプリケーションを素早く安全にデプロイ、スケーリングできるフルマネージュ型のコンピューティングプラットフォームとなっています。えー、これスラ、あのクラウドランのトップページに書いてあったやつですね。でこれ何が できるかというと、すごくざっくり説明すると、えー、割と気軽に、えー、とコンテナのウェブアプリの実行を、えー、とドメイン付きで実現するサービスです。えっ、ー、と, とヘロクとかに近いですね、あの見え方としては。で裏側の挙動は、Fargate、えー、と, ーーとかに、AWS の Fargate とかと違う、似てるんですけれど、えーと、後ほど説明するんですが、URL が普通に払い出されるのがちょっと大きな違いで、私はそれが個人好きで、個人的に使っています。 でシンプルな、あれですね。産、え、業、ー、で説明するクラウドラン。まあ、これ、GCP の契約をして必要なサービス、クラウドランの他に、クラウドレジストリーみたいなのが必要なんですけど、それの API をまとめて有効化して、先ほど作ったチャットボットのサービスを、ちゃんと Docker のウェブアプリとして動くように開発してプッシュする。 で最終的にクラウドランのサービスを起動するという形式だけで動きます。で実際の中身の使いとしては、こうですね、Git でイメージをコンテナレジストリーにプッシュしてただランするだけ。だ 一応頑張れば CI とかで回せるようになって、今手元でやってたりするんですけど、ヘロクとかと違って、ちょっとだけ細かい手間がかかるという感じですね。で、Git リポジトリや、この CI ビルド、どっかのビルドって全部 GCP 上でできるので、GCP で全部やることもできます。 でさえー、で例えば、こんな感じのドッカーファイルを作ってビルドするだけで割と簡単にビルドできるようになってます。えっ、ー、と、これ、普段自分が使っているドッカーファイルから取ってきた、一部直して取ってきたんですけど、あのポエトリーを普段使っているのはあの、上でポエトリービルドしてホイールを作ってあの、ただインストールを下で楽にするためですね。で、最終的にドッカーファイルのコマンドで指コーでチャットボットでポート指定をするだけであの動きます。 でえー、結構まあ手クとかと違ったりする、まあ、メリットデメリットみたいなのはあるんですけれど、えー、とクラウドラン普段使っている時だと、まあ、マシいわゆるコンテナサーバーレス系のサービスなのでマシン管理が不要になっていますで重量課金制なんで、まあ、お金お財布に初動は優しいのと先ほど言ったようにあの ランダムだけど f q d n が自動で付与されるので、あのこれ登録しておけば、フラッグシュボットとして普通に使えるのが便利ですね。で実際使っててデメリットなんですけど、これサーバーレス系でよくありがちなデメリットで、やっぱサーバーのインスタンス起動が初動が遅いので、あのしばらく放置しておくと、微妙な頻度であのコマンドがタイムアウトしてしまうという欠点があります。Docker の運用にまあどうしても Docker の知識が長所必要なのと、の DDOS が怖いですね、あのお財布に。 良くないので、こればっかりは。で、ちょっと普段使ってて、未だに未知の部分なんですけれど、あの、クラウドラの請求対象課金って、あのリクエスト受付的インスタンスが起動した時間から、そのインスタンスが最後にリクエストの処理をした時刻っていう、ちょっと、 ぱっと見分かりづらい請求期間確認の制度になってて、あれ、これ非同期処理、の後続の処理がずっと長々やってたら、これは請求対象なんだっけみたいなのが、いつも分からないまま、もやもやしながら使ってますね。で、あと、インスタンスがいつ停止になるか分かんないっていうのが、いつも困ってます。ただ、その個人で使って、今の時点のミニマムスタートの分だと、そもそもそんなにコマンドが来ないの、ね、で、まあ、言って b るって感じです。あ, あ、すいません。時間ですか。はい。 で最後、まとめだけします。はいえー、と発表の振り返りですけれど、とファスト API の機能がかなり強力なので、あのチャットボットの必要な実装、機能制約面の実装が比較的容易ですね。であと、今回のクラウドベース、ランベースの運用が割と容易なので、使えると使っていくといいと思います。ただ、初動が相変わらずネックなので、そこだけ気をつけたいというところです。でまあ、コマンド、せっかくだから、個人的にはスラックアップ。 もうちょっとコマンド増やしてスラックアップとして提供してみたいなというのをやりきってみたいのが最後のお題で、えー、以上となります残りはちょっと参考資料のリンク集なので、はい、以上となります、えー、ご清聴ありがとうございました、はい、発表ありがとうございました残念ながら質疑応答のお時間残っていないようですのでこちらで終了とさせていただきます、はい、またこの後質問がある方は交流用のスラックで質問をしてみてください、えー、それでは発表ありがとうございました はいありがとうございました。